どうしたん どうもこんにちは大です前回に引き続きビールを飲みながら90年代のロックを語っていきますえ今回は90年代中盤からということでまずは社会背景からだね80年代末に不動産バブルがはじけてそのあまりで90年代は不況の年だったんだけどバイト探しに苦労した覚えがあるんだよねおいらはね土木関係の日当たり人をやってたんだねあと技術革新もあったね 95年ぐらいだったからだけど携帯電話とパソコンが普及したわけだ95年は、ね、大学4年生からゼミから課題をもらって卒業制作を作ってたねサークルは3年で卒業だからもうバンドもやってないねでも就職活動はしなかったんだよね教員志望だったからさ教員試験を受けてはいたんだけど はね、さっきの続きだけど大学4年生のオイラは進学を志すのそれはね女子、XX、大学が修士課程男子第1期生を募集しているっていうのが耳に入ってさピンときたわけよこれは出世回論のまたとないチャンスだと、ね、だって1期生だっら絶対大事にされるでしょもうロジックは完璧さ女子、XX、大学は中小芸術が強いところでオイラの専攻は美術学つまり古典を学んでいるってことがね三つ揃えのスーツで面接 ってこうぶちまけたのよ真逆のことを学んだ私のような学生こそ大ールのような新しい流れを入れるのにふさわしいと思いますさ本能上合格者 し, しかも合格者もたったの2名合格したら学部時大騒ぎ教授会にトピックスに出るとかすごいでしょでもね落とし穴があったのよこっちのはり死ねないところでいざこざがあってさ T 会大を卒業できなくなってしまったの有名人になりすぎたわけ目をつけられたってことだね 教務課長から誰も聞き耳立てられない特別な部屋に呼び出されてさ真相を聞いて愕然としたのを覚えてるよそれで飛び級とか卒業しなくても進学できるいろんな手段を考えたんだけどさ親から大学を卒業してくれればそれでいいって説得されてねで進学は諦めて留年するんだけどすごいへこんでたわけだホン何もせず朝から酒を飲んで酔っ払ってたな そうしたら、有年祝いだっつって、二つ年上で学年が一歩下の友人が酒を持ってやってくるんだ、ね。神様がバンドやるって言ってるんだよ。俺がベースを弾くからバンドを組んでくれないか。ドラムも俺が連れてくるっつってさ、こいつ楽器弾けないのに何言ってるだ と思ったんだけどひょっとしたらこいつは俺をローの状態から助けようとしてるんじゃないかって気もして大学にいるうちだけなってバンドを組むことを了承したんだでせっかくだからライブハウスに出ようって言って大好きなシンモクターとは毎月1本のライブをする状況になってるってわけそうやってライブハウスに見ようて分かったのは ロックリスが多様化していて、て、いいすごいジャンルがたくさんあってそれをライブハウスやブッキングオートにカテゴライズしてるんだよ多様化とカテゴライズそれが90年代中盤の音楽の象徴なんじゃないかな渋谷系が終わった後にギターポップっていうジャンルが流行ってさ似たもののライトなロックに下北沢の演じはさ自分たちのことを下北沢はギターポップって言ってたの。 ベースは初心者でドラムもそんなにすごいことができるタイプじゃなかったからこの温泉で行こうかなと思ったんだよね当時のギターポップっていろんな形容の仕方があるけれどもオイラが感じたのはビートルズ的な練られたメロディとファッション中でもファッションがすごい重要だと考えてファッション雑誌のスマートとかを読むようにしてたんだよねもともと倍価だったんだけどねオイラ。 そうするようにしたのは学生っつっても学校に行く必要がほとんどないから土木現場の日当たり人足が生活を中心でさそんなブルーカラーな生活に嫌気がさしてたんだよもうチャラくても何でもいいからキラキラしたいと思ってさタレント事務所に所属したりもしたカラオケビデオに日本出演しただけだったけどねまあ主演だったけどさそうやって1年活動した大蔵なんだけど 大学卒業になって終焉を迎えちゃうんだねもちろん就職しながらライブの本数を減らしてバンドを継続するっていう手もあったんだけど地方の産休大王の教員の話もなっちゃって東京を離れなければいけなくなってしまったわけさそこで泣く泣く解散や客も増えてたしもったいない気持ちでいっぱい飲 ところでその時のドラムとベースをうちのバンドで使いたいって言い出す人が現れてよろしくお願いしますっ言って預けたんだけどさある日テレビをつけたらそいつらが出てるのねブラザーアトムのコピックバンドをプロデュースするっていう企画で当然嫉妬心も芽生えたけどさなんだかかわいそうな気分になったね曲の合間にお笑いネタをやっていてさこのドラムもベースも演技したり喋ったりするのが苦手なタイプ で1年半の3級代用期間が終わったらまた東京に戻ってきちゃうもんさもちろんバンド活動を再開するためにそうしたら1年半ぶりのライブハウス界隈は世界が変わっていたよねオルトラから派生したミクスチャーバンドがセリだと思っていてパワーポップの流行から歌物バンドはパンク傾向が強くなる古典ロックをやっているのはむしろラスティックとかサイコビリィとかで客と飲み行くとブーツーミュージックって何つかあっとか言われちゃう。 こういう論理系の音楽が大好きな人はもうライバーハスには行かなくなっていてさ小さなクラブで朝まで飲みながら新しい音楽を探ったり古い音楽の吉橋について語り合ったりしてたギターポップ系も残っていたけどね新陳代謝がなされていて バンプオブチキンだっけそういう感じのやつらね年齢的にもうおっさんが入っていけるファン層じゃなかったしねなかなか1年半のブランドでさ取り残された感は半端なくてそこから3年ほど活動して2000年にはバンドから足を洗ったっていうことさ2010年代から急に音楽はサブスクリプションで聴くスタイルに変わったよね何でもあるしとにかく探しやすい 90年代は音楽はテレビや CD 屋さんじゃなくて現場であるでも今はオンライン上にあるそういうことだよね飛んでコロナやのもう現場は壊滅的な状態にあると集まれないし騒げないわけでもちろんコロナが明けてライブをやろうとか夜遊びしようとかなるかもしんないけどその時どういう社会になっているかおいらには分からないしどうすることもできないのねただこれは決して悪いことだけではなくて音楽を昔より探しやすくなったし発信しやすい環境を整っている でジャンルや世代の壁が取っ払われている昔はそれを箱で区切ってたる箱が音楽を作っていて俺らは演者でしかなかった今は自分でそれを作っていかなくてはいけないドキュメントを自作してソーシャルメディアで流すそれがこれからの音楽だ今回の「おっさんはロックロール」いかがだったでしょうか大蔵の昔話に共感を覚えたという方はぜひチャンネル登録をお願いします